広瀬セ子、百100万回、言えばよかった、主題歌 MV 出演で思い返される、佐藤健とのデート報道にファン悲鳴。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2月27日放送の TBS 系音楽番組、CDTV ライブ、ライブ、2時間スペシャルに、マカロニ鉛筆が出演し、 3月8日にリリースされる、Wheel of Life に収録される、臨終ラブを演奏することが分かった。同曲は、現在放送中の井上真央主演のドラマ、100万回、言えばよかった、TBS 系の主題歌となっており、メンバーのハットリによれば、もう戻れない恋ではなく、もう触れられない愛というイメージで書き下ろした曲だという。ドラマでは、佐藤健が、 井上演じる主人公ゆいに本当の気持ちを伝えられず幽霊になった恋人なおきを熱演。物理的にはそばにいられずとも、思いだけは強く寄り添う歌詞に、ドラマファンは、これは100万回聴くことになりそう。悲しいだけじゃない、再び会えた喜びがこっちまで伝わるような MV。今までの魔界の曲の中で最高傑作だと思う。と大絶賛。2月10日に解禁されたミュージックビデオ、MV は、 わずか5日間ほどで79万回再生を記録している。一方で、MV に広末良子が出演していたことで、過去のスキャンダルが蒸し返され、一部の佐藤ファンから悲鳴が上がっているという。2014年に、女性セブンが、広末が佐藤の自宅マンションを訪れる様子や、翌朝、時間差で外出する姿をキャッチ。また別の日には、都内の溶岩浴スパでの個室レートも目撃されていると報じています。当時、 広末の所属事務所は、事実無根と否定していたものの、このスパでは裸に紙パンツ一枚の姿になるため、カップルか友達以上の関係でないと一緒に来店するハードルが高いことから、二人の関係が注目されたものでした。臨終ラブは、佐藤を演じる直樹の目線で描かれているのですが、見方によってはヒロインの憂いではなく、広末に触れられなくなったようにも受け取れてしまうため、よりによってなぜ、 と物議を醸しているようです。芸能ライター。歌詞は、終わらせた恋ではなく、意志に反して終わってしまった恋、であることが伝わる内容だが、違うニュアンスを感じ取った人も多かったようだ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。